リンリンの夢はあたしがあたしの手で守りたいそしてあたしはプリンセスプリキュアだからキララさん頑張ってくださいありがとうねリンリン